がが感じる警官か隠れた方が良さそうだオクタビアスここで何をしてるんだもう少し下がってくださいすいませんドクロックが警察に協力俺が待したのから、うん、ライノを保護していったがとにかくブラックキャットを探そうスパイダーマンよりもピーター・パーカー向きの仕事だな、うんうん、おい待つんだキャット、うん、キャットなのかピーター 彼らは本物のキュー完璧！まさに完璧！イエーイ！その通り。<笑><笑><笑><笑>